紫陽花色のお花紙でランプシェードを作りましょう今回は6色のお花紙を使い6つの正方形に切り分けそれぞれクリップで留めその一つ分を使いました正方形を半分に折っていきさらに小さな正方形に切り分けていきますそれをさらに小さく切り分け一辺約2センチの正方形にしました 切れたら色ごとに分けていきますなかなかめくれない場合は手にハンドクリームをつけるといいです葉っぱはお花紙1分の2枚を半分の半分に折りさらに細く折りますそれと同じ大きさのコピー紙を半分に折り葉っぱの形を描きます半分に折って 空いているところにも葉っぱの形を描きましょうお花紙をさらに半分に折りコピー紙で挟んで線に沿って切っていきますずれてしまう場合は空いているところをホッチキスで留めてください切れたら型紙を外してバラバラにしておきます B4 のクリアファイルの上に清書用の丈夫な半紙を置きます 水で薄めた糊を筆につけて貼っていきます。筆の先にお花紙をくっつけて貼りたい場所に置き、その上から糊をさらに塗っていきます。お花紙は一度貼ると貼り直しができません。ゆっくりで構いません。慎重に貼っていきましょう。紙がよれたり破れたりした場合は、取ってしまうかそのまま貼ってしまいましょう。 ここでは小さい紫陽花をたくさん作ってみました。次に花の間に葉っぱを貼っていきました。空いているところにバランスを見ながら貼っていきます。貼り終わったら残っている糊を半紙全体につけます。この状態で完全に乾かします。乾くとクリアファイルからスルリと取れます。周りに 黒い画用紙を貼って枠を作ります剥がれやすいのでまんべんなく糊をつけてしっかりと貼りましょうはみ出たところがあればハサミで切っておきますこれを丸くして端と端を合わせ クリップで留めます反対側も同じようにしてクリップで留めて形を整えます中にライトを入れればランプシェードの出来上がりです同じ材料を使っても貼り方で色々なランプシェードができます大きな紫陽花にしたり額紫陽花のようにしたりしても綺麗です 色分けせずにバラバラに貼っても、素敵なランプシェードになります。丸めずにそのままガラス窓に貼ると、和風のステンドグラスのようになります。梅雨の鬱陶しい季節ですが、明かりを使って色々な楽しみ方をしてみてください。